皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月26日。今日は、ドラゴンクエスト35周年の前夜祭でした。冒険者の広場で配られている花火を受け取りましたが、今気になる文字が見えましたよねそうです。この花火は、30周年を祝う花火なのです。つまりは、5年前の使い回しアイテムだったのです。っていうか、5年前あれからもう5年も経ったそんなバカな そんなわけで、35周年を祝う前夜祭の会場である、ガタラの展望台にやってきました。すごく盛り上がってます。花火がいくらあっても足りません。しかし、35周年。あれから35年ですか。遠いね。と言っている間に、日付が変わりました。ドラゴンクエスト35周年、おめでとうございます。お昼の12時から何やらざわざわする特別番組が配信されるようなので、そちらも楽しみにしたいと思います。